皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月10日。バージョン5最後の日は、ゆったりと過ごせるのかと思いましたが、天の日でもあったので、割と忙しかったです。ダイスは残念でした。天の日に天国も開いてしまいました。今回の天国は、ファラオ最高幹部会という超絶なやつだったので、すごく苦労しました。10回くらい全滅したような気分です。 天国をクリアするのに結構な時間がかかってしまいましたのでカウントダウンの公式イベントに参加できませんでした完全にやらかしてしまいましたこの花火も使うタイミングがなくなってしまいました仕方がないのでチーム本部のタンスに入れておきます年末のカウントダウンの時にいっぱい打ち上げましょうバージョン5最後のログアウトの場所を探してました 海賊のクエストを受注できる入リ江の集落に来てみましたが、まだ海賊クエストの NPC はいませんでした。それが理由ではないですが、バージョン6の最初にやることはチームクエストの報告だなということを思い出しました。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。